平成29年7月7日、阿蘇の特産品を阿蘇復興支援セットとしてインターネットで販売した阿蘇テレワークセンターが阿蘇神社に売上金の一部を奉納しました阿蘇テレワークセンターではオンラインショップ阿蘇もに参加している企業へ呼びかけ阿蘇の特産品を詰め合わせた阿蘇復興支援セットとして熊本地震発生後の 5月12日から販売をしてきました。放算金の奉納は、平成28年10月11日に続き、今回2度目となり、参加企業の代表2名と、阿蘇テレワークセンターの職員が、阿蘇神社の阿蘇春高宮寺の出迎えを受け、平成28年9月1日から、平成29年5月31日までの売上の一部、 138万3000円の義援金を手渡しました。義援金を受け取った麻生春高宮司からは、皆様のお気持ちに感謝いたしますとお礼の言葉がありました。麻生復興支援セットは、これまでに合計1万3458個が販売され、参加企業の代表は、 改めて全国の方々の阿蘇への関心の高さに驚かされたと話していました。